でえー、取り組んでできた新しい曲です実は皆様の前で演舞するのは今日が初めてです、えー、ちょっとみんな表情が硬くなってるかもしれませんが、えー、皆様の健康をお祈りしながら精一杯笑顔で演舞していきたいと思いますごめん<笑> このうちに。いい<音楽><音楽> この地に生まれこの地で出会い今年も今うして夏が好きと な, なっていく中の今年は変わらないこの地は穏やかに世界で一番幸せに暮てこの地に流れゆく心地よい 何<音楽> どうぞみんな ありがとうございました。